バカだよよなかってるよバカさんもう君からは僕を感じないんだ君の頭の中はマイまるで朝の抱き寄せ僕が乗り込む隙間なんてないのかな一人にしないで かくれんぼなんかしてないでもう い, いよって早く言ってもう一回その言葉がちょうどレかくれんぼなんかしてないでまだだよって焦らさないでもう一回もう一回グッバイ